紹介していきますこちらは簡単着火パック燃料 27g が3個入りですね1個の燃焼時間が約20分というふうになってます日本製ということですね3つで110円ですからまあまあですよねで株式会社日年産の商品ですねでここに注意事項書いてます着火用としてご使用の際にということで パック燃料は木炭や薪などの下に置いて着火してくださいと、えー、上に置いちゃうと、えー、パック燃料の中身が飛び散って火傷や火災の原因になる恐れがありますということで必ずこの燃料は薪の下側に置いてくださいということです主成分はメタノールとなってますね、はいえー、でこちらジャンコードですはい、えー、こんな感じですね はい、えー、ではね開けてみます、まあ、普通にここから出すとはいこう3つねくっついてるわけじゃなくてバラバラですねでこんな感じで「えー、まあ、食べられませんよ」とか、ね「開けないでくださいね」ということが書いてます、まあ、普通のパック燃料しっかりとね密封されてますので、まあ、そういった意味ではね、あのー、途中でこう気化したり、えー、することもなく安全ではないかなと思われます はい、えー、で、サイズの方なんですが、まあ、ざっくりですねこの全体が、えー、この短い方がが7 5ミリ、まあ7 5センチ。で、えー、長い方がが8 8ミリぐらいですね75の88ぐらいとなってますですのでこれはあのあれですね中華のアマゾンで買ったやつですけど こういうポケットストーブに綺麗に大体収まる感じですよねこういう感じで1個だと20分ということでしたから2個だと40分あこれ入りますね綺麗にねだからまあ40分はいけるということですよねざっくりこれ3つはきついです3つはさすがにもう入らないですねこうなってて、えー、無理やり入れるとねこう破れちゃってはいけない まあ、ただ2つは入るので、まあ、結構無理なく普通に入りますね。はい。ということで40分はいけるという、まあ便利なね、燃料なんじゃないかなというふうに思います。あ、ただしあのそうですね、注意事項っていうか、まあ、当然ですけど、これでこのまま火をつけちゃうと、えー、下がね、えー、受けるものがないですから、まあおそらく下にね、何かしらこういうアルミホイルとか、えー、これは厚めのものですけど、何かしらの保護をしてからね、乗せてやらないと、 えー、この下がダメージを受けるということになりかねませんのでその点はねご注意ください、はい、でね注意事項を読むとえ「フィルムの上に点火してください」とか、えーとね「パック燃料は木炭や薪の上に置かないでください」みたいなこと書いててね、まあ、飛び散って危険ですよっていうちょっとこれはね、あのー、どんな感じなのかちょっと想像がつかないのでちょっと一回やってみようと思います はいあのー、これはねく、あのー、れぐれの、あのー、自己責任でねで上の方に火をつける今ついたのに消えましたねこんな感じかなついたかなで、ちょっとポケットストーブでやってみましょうなんかバチバチながら燃えてる感じですね 朝なのでちょっと光がね外から入ってあまり暗くならないんですけど一応ね飛び散るっていうのは怖いのでこの風貌でね周りだけ囲んでますけど一体どういうことなのか飛び散るとは意味がよくわかんないのででね今燃えてるんですけど何だろう周り の, あのビニールの縁の部分ばっかり燃えてる感じで。 中のあの、ジェル部分エタ、エタノールかなメタノールかなこれは。えっ、ー、と、メタノール系ですね。の燃料に、あ、今少しついてきたかななんか少しだけついてるような見えます。に見えます。ちょっとね、スマホのカメラだと見えにくいかもしれませんけど、見えますかね はい、こんな感じでねなんかバチバチいながらなんか思ったのと違う燃え方してますね、うん、なんか端っこだけ端っこだけうーんなんか変わった燃え方をしてますねまあね、えー、じゃあちょっと、えー、これ 500ml のね湯が入ったやかんを置いてみようと思いますどうなんでしょうねこれでいけるのかな もう一度確認。少しずつこう内側にこうやって燃えてきてる感じでその分ね燃えてる、えー、場所が増えたので炎も強くなってきたような感じですねはいちょっとこのポ ケ, ススポケットストーブはね大きいやつなんですけど、えー、ち, ょちょっとちっちゃいのがね、えー、今なかったので大きい方でやってます今、えー、3分ほど経過しましたねはい で、やっぱね、えーと、ちょっとずつ燃える面積が広がってるので、こんな感じでね、炎が大きくなってますね。見えますかね、なんかよくわかんない。表面 の, あのビニールは燃えて、えー、ただ中の、なんかの透明のジェル部分、あそこに火が移ってるんですが、あのー、セリアとかで売ってるね、丸い固形燃料、メタノール系の。 あれよりもね、燃える面積が広いので、明らかにね、これ、火力はね、えー、強いですね。火力は強い。その分短い時間でね、消えちゃうのかもしれませんけど、どうなんでしょうね。えっ、ー、と、燃焼時間の説明がですね、1個で約20分っていうふうにこれ書いてるんですね。約20分燃えますよーっていうね。 だから今、えっ、ー、と、46分だか、4分ぐらい燃えました。まだまだ、ね、あと15、6分燃えますよっていうことですよね。なので、500ミリリットルの湯は、えー、全然楽に沸くんじゃないかなというふうに思います。えー、さっき、注意書きにね、飛び散るのでって書いてましたけどね、今のところそういう気配は感じないですね。 飛び散る気配は感じないただ炎の勢いがねかなり強いのでね、うん、これはあれですねあのちっちゃいメスティンとかでご飯炊くともしかしたら焦げるんかななんか以前堺チャンネルさんがねなんかこれを使って炊飯やってたような気もしますがちょっとはっきり記憶ないですねこれはもう火力強いんでねあのちっちゃい丸い 20g から 30g の間のね同じかのブルーのタイプのあのー、アルコール系の固形燃料あれよりはね瞬間的な火力は熱いと思いますよはいかなり熱いんじゃないかと思いますえっ、ー、とまだね5分ぐらいしか経過していませんで匂いはですねほぼないんですけどおそらくの周りのね このジェルの周りのえビニール透明の部分が燃えた時だけ、あのー、敏感な人ならねあちょっと感じるかなーっていうぐらいの匂いじゃないかなと思います部屋の中でねやってて私もその時だけねあちょっとなんか燃やしたのかなーぐらいが分かる程度の匂いはしましたので今の換気をねよくして、えー、北側と南側のね、えー、窓を開けてやってるのですけど そんなにね、あのきつい匂いとか、あのヘキサミを燃やしたときうなね、あのなんとも言えないその、えー、なんていう匂いなのかな、あれ、あのちょっと言葉で難しいような、ね、あの匂いはしないですね。あのアルコールなので、基本的には無臭ですね。はい、でということで、今、えー、6分ぐらい経ちましたね。 ままだまだあとこの3倍ぐらい燃えるということで、うん、そんな感じですねただ多分ここからはですね炎の勢いが少しずつちっちゃくなってくるんじゃないかなと思います、まあ、ご覧になった通り、えー、とおりジェルがね全体にもう火がついたので全体から燃えてますのでその燃えた分だけどんどんね、えー、炎が小さくなっていくんじゃないかなと思うので、まあ、20分間燃え続けるよって言うとね この火力が20分間続くわけじゃないんじゃないかなというふうに思いますね今 500ml ちょうど湯気入れてるんですけど蓋を取るとかすかに湯気が出る程度でまだちっちゃいね鍋底に気泡のようなものができるところまではいってないですねはいえー、とかれこれ今えー、っと今4分の7分ねあ8分経ちました 分でこんな感じ、まあ、飛び散るということはなさそうなんでねあの絶対ではないんであのこれぐらいもね注意事項を守って、あのー、やっていただきたいんですけど今、えー、私がねこう初めて試してる感じだと、まあ、飛び散るというほどの飛び散りはないような気がしますあの少なくともねあの a ャン o o とかダイソーでね売り出してるようなあのすり鉢型のねアルコールストーブ あれよりはね構造的にはああいうものではないのでね、あのー、あそこまでの心配はないような気がしますね、はい、あれはねどうしてもねあのすり鉢のね内壁内側の部分にね、えー、アルコールが気化した、えー、気体が溜まっちゃうんでねでそこに火がつくっていうのは当然気体ですからね一気にこう膨張しますからね、えー、それがまあ 小さななな爆発のような現象となって例えばあの液体のアルコールを飛ばしたり、ね、逆流させてねその液体アルコールに火がつくと周りに炎がなんか飛び散るようなね現象になることがあるんじゃないかなと思いますその点こちらはねやっぱり 安, 安心って言っていいかどうか分かんないですけどまあ炎なんでね常に危険はつきまとうんですけど、うん、まあある程度経験のある人がね えー、備えを準備してやった場合にはね、えー、そこまでの危険はないんじゃないかなという感じになりますねはいだいぶちっちゃくなってきましたねなんか見た目も小さくなった感じで、えー、と今経過時間がちょうど10分で、えー、ケトルムがねあのグツグツということが出始めました まだね、小さい基本はできてないですね、水蒸気の粒はね。はい。はい、えっ、ー、とね、今、11分半経過しまして、で、こんな感じ。もう、なんか残り少なくなってきた感じなので、これ20分っていうのは、持つのかもしれませんけど、相当小さい感じじゃないですかね。でね、えっ、ー、と、沸騰の様子だわ。 うーんまだボコボコとねあの大きな水蒸気が出る感じではないけどちっちゃいね粒がプツプツプツとあの鍋底からできてはね上ってきてるっていうそんな感じですだからまあほぼほぼ沸騰したよっていう状態、えー、12分ですね今ねつけて12分経過してそんな状態になりました、えー、S ビットのポケストのミディアムサイズでやってます一応ね銀紙っていうかね銀紙じゃないなあの分厚いアルミ ホイールをね、下に敷いてあの穴が開いているのでねその穴から下に落ちないように今ちょっと工夫しながらやっているぐらいですね。あとは特に何もしてないですね。このポケストーの向こう側にもねあのウィンドシールドがついているのでもともと入っているのでね、まあ、そういう意味ではちょっとこう向こう側に飛び散らないような飛び散った場合に、ね、備えてはいるんですけどあとはあの何の変哲も、ね、普通のポケットストーブです。 あなんか炎がね変化してきましたね。ボコボコとなんかこう消える前の現象じゃないですかね。あんな感じになってます。えー、っと46分から始めたから今13分ですね。20分持ちますよって持たないですよね、これ多分。燃やし方によっては20分持つんでしょうね、多分。だから燃やし方にも多分よるんではないかと。 ま、こんな風にあの風が吹かないようにして、まあ比較的ね屋内という暖かい場所ねで、しかもこう風防でね周りを囲ってやったりすると、で上にこうあ消えましたね、今、はいえーとね。ちょうど13分30秒。ちょうどっていうのは変だけど、13分30秒ですね。で、今消えました。でお湯は、ね、沸きましたので、 えー、こんな感じですね。<笑>ちょっと20分燃えるっていうのがね、よくわかんないです。燃やし方がね、あの変えれば燃えるんでしょうね。という感じで、このやり方だと、えー、13分30秒という結果で 500cc の水が、あのー、完全に沸騰させることができました。水っていうのはね、今日めちゃめちゃ寒いんでね、えー、すごく冷たい水でしたからね、夏場 だ, だとねあの、もっと全然、えー、沸かし始めの温度が高いと思うので、違うとは思うんですけど。 まあ、こんな感じですね。